第73回 NHK 紅白歌合戦第2部の平均世帯視聴率は 35.3% 歴代ワースト2も年間ではサッカーワールドカップコスタリカ戦に次ぐ2位タイの大検討昨年大晦日に放送された第73回 NHK 紅白歌合戦の平均世帯視聴率が2日ビデオリサーチから発表された第2部 午後9時移動11時45分は 35.3%。石碑が区、速報値で二部制となった1989年以降、ワースト2位だったが、3K スポーツの調べでは年間2位の高視聴率。民放裏番組ではテレビ朝日系特番、ザワつく。 大晦日和重良純幸ちの会が平均 11.2% と21年に続き好調だった。5人体制のキングプリンスや休養前の氷川清志45らにとってのラスト紅白。注目された第2部の平均世帯視聴率は 35.3% で、 過去最低だった前回21年の 34.3% から 35% 台に戻り過ごう、ワースト2位となった。昨年は20、21年の午後7時半より10分早い同20分からスタート。第1部、同9時までは 31.2% で、前回の 31.5% から 0.3 ポイント減。 関西地区は第1部が 30.2%、第2部が 36.7% だった。平均個人視聴率の第2部、関東地区は 26.0% で、前回の 24.8% から 1.2 ポイント増。4歳以上で1分以上視聴した到達人数も発表され、第1部は 4930.5 万人。 第2部は 5700.9 万人と推計した。フィナーレに向けて盛り上がる第2部には、ボーナリー、22、イヤ・キンプリ、ラスト紅白の加山雄三、85、篠原良子、49、総伝義弘、66、イヤ・佐野元春、66、ラノスペシャルバンドなど各世代の豪華歌手が登場。2年ぶりの 40% 台も期待されたが、 今回は NHK プラスでの同時配信のほか、年明けに見逃し、配信が実施されるなど、視聴方法の多様化がリアルタイムの視聴率に反映した形となった。それでも、昨年の平均世帯では1位のサッカーワールドカップカタール大会日本対コスタリカの 42.9%、関東地区に続き、ワールドカップ日本対ドイツと並んで2位タイと、 国民的音楽番組の存在感は健在。実施本部長の杉山健二氏は、すべてのパフォーマンスが、裏号。で、まさにかの祭り、最高のライブエンターテインメントをお届けできたと思っておりますとコメントした。裏番組は、ザワつく、学校長。紅白の民放裏番組では、テレ朝系、ザワつく、の前半。 午後6から8時が平均世帯で11、2%、後半、同8から11時が10、0%、もに関東地区を記録。2日時点の集計では21年に続き裏番組トップとなった。また、富士テレビ系、ジャニーズカウントダウン、12月31日、あと11、45、は13、2% の高視聴率。 昨年の年間世帯視聴率、関東地区では、テレ朝が午前6時、翌日午前0時の前日帯で初の首位6、6.7% となり、午後7から11時のプライム帯9、9.5% と合わせて、2巻を達成。午後7から10時のゴールデン帯は、日本テレビが 9.6% で首位だった。ご視聴ありがとうございました。